と、ジェシー26が、ドームツアー公演について、ラジオ番組でテンション高く語り合っていた。これは、4月22日放送の、シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送、でのこと。この日は、京セラドーム大阪に続いて東京ドームで行われた、ライブ、観光への法則インドーム、2日目公演を終えた2時間後の生放送だった。 番組冒頭、田中が、俺たちは東京ドームだ。と叫びライブの余韻が抜けておらず大きな声が出てしまうと、ハイテンション。今夜の放送は、東京ドームライブアフターパーティーと題し、熱々の感想を喋るスペシャル企画だと説明すると、とりあえず踊ろうぜ。とジェシーとリスナーを巻き込んで盛り上げようとした。すると、早速リスナーからリアクションメールが、 男性リスナーからもドーム公演の感想メールが来ていたことを受け、田中はメール職人たちが来てたりしてたのかな男性客の比率が増えたと指摘。ジェシーもマックであるコールレスポンスでメンズに大きな反応あったと語った。続いて21日の公演初日にヨシキ57がサプライズ登場したことに言及。 田中がデビュー曲を作ってくださったっていうこと以上のものをいただいてるなってのを感じたと感謝するとジェシーは個人的なラインで今度を家にお邪魔したいと送ったら OK ってスタンプ来たと笑ったチケットの激しい争奪戦が起こるほど初のドーム公演は大成功でした初日の良識に続き3日目には k n g ーへの常田大輝がゲスト出演 また、ジャニーズが多く見学に来ていて、金プリの平野市を、岸優太、神宮寺優太、セクゾの菊池風なにわ男子の道江俊優に大橋和也。そして、シクストーンズに続いて、ドーム公演が決まったスノーマンの姿もありました。また、エクシットや、日本放送でシクストーンズへの後、25時から放送される、オードリーのオールナイト日本。 に出演するオードリーなど、観客には芸能人も多かったようで、注目度の高さがわかります。芸能史ライター。四角男性ファンの熱さは、ジャニーズ1番組終盤、オードリーのスタジオと繋げると、若林正さや44は、シクストーンズの6人のマックが代受けしていて、客の笑い声がすごかったと絶賛。 カスガトシキ44が尺も結構長くてトークライブの尺でやってたと指摘。若林は自分たちも1年後にドーム公演が決まっているが受けない時の言い訳が聞かなくなったとぼやいた。また、オードリーのオールナイト日本。 の放送でもシクストーンズへのドーム公演が話題になり、若林が、シクストーンズはアイドルらしい王子様系というより、男性ファンにも好かれるかっこよさがあると指摘。瞬日も、そうよ、男のお客さんも結構いたもん、と同意すると、ラップの歌詞もかっこいいと称賛していた。王道のキラキラ系ではなくストリート感を出していて男性も共感しやすいんでしょう。 ファンというよりも仲間といった感じで、リスナーメールでもまるで友達をいじっている感じが多いのが、その証明です。CD などの売り上げは、女性受け、一般受けしやすいスノーマンに水をあけられていましたが、その魅力がようやく一般にも浸透してきたようですね。同情。6月には森本慎太郎25主演のドラマ、 だが、情熱はある、日本テレビ系の主題歌、こっから、が、10枚目のシングルとして発売される。個々のメンバーの活動が活発的になっているシクストーンズだが、グループの音楽活動もさらに勢いがつきそうだ。四角ステージでは、京本大我がカメラマン、ライブ中にやたら撮影していたらしい京本。やりたい放題のドームツアーだったようだ。